曲あるいはタイプごとの説明第3弾はロバート・ジョンソンのドランクン・ハーテッドマンをやりますこの曲はノーマルチューニングの6弦のみを半音1音2フレット分下げたドロップ D チューニングというチューニングでやられてます ま あ, あ、1フレット目にカポがついているのでキーは D シャープというか E フラットになりますね。このロバートの全レコーディングデータの中でもドロップ D チューニングで演奏されている曲はそんなに多くなくてですね 全部で4曲しか残ってないです。あの、別テイクとか含めるともう少し多いですけど、4曲のうちの2曲が、つまりこの曲ともう1曲他に同タイプの曲がありましてですね、まるでついになってるような、 姉妹曲みたいに存在しておりますこの2曲とも酒とかビールとか酔っ払ってどうのこうのっていう詩の内容になっておりましてあのブルース・ の, その詩の内容っていうのは大別できると思うんですけど例えば「旅衆」だとか「失恋」だとかそうやって分けると割とこの酔っ払った話っていうのは軽度にな部類に属すると思うんですよね。 まあ、この「ブランクンハーテッドマン」の詩の内容は酔って昔の子供の頃の辛い思い出を思い出したみたいな内容としては割とハードなんですけどこのカテゴライズすると酔っ払ってん。の 「酔っ払う」という内容のブルースは割と軽いところに分類してもいいと思うんですよね。それでというのもあのこういうこの曲の。 雰囲気はこう割とスタイリッシュというかおしゃれというかそんな深刻な雰囲気じゃなくてですねうんメランコリックなという言葉の方が似合ってる感じの叙情的な。 客観的な雰囲気がありましてですねこのタイプの曲はロニー・ジョンソンという人がやっていたブルースを真似たものなんですけどそのロニー・ジョンソンのブルースというのはそういうスタイリッシュなかっこいい感じの雰囲気を持っているのでロバートはこの「 そういう酔ったというお酒に関するテーマのものをこうロニー・ジョンソンと紐付けしているようなところがあったのかもしれないなとも 思, 思いますロニー・ジョンソンはこの当時のブルース界の大スターでロバートも憧れていたこう全く格上の ギタリストです、ね、あのそういう知名度とか影響力とかでいうといおそらくあの会ったことも な, なければ一緒に演奏したことなんてもないし演奏しているところを見たこともなくもっぱら SP レコードでの いいていたようですけどまあロニー・ジョンソン本人のブルースマンとしての歌はそれほど味わいのあるものではなかったんですけどギタリストとしてギターの名手として名を馳せていてですね流麗なギター洗練されたスタそれこそスタイリッシュなギターを弾く 人です当時のブルースというのはまだ定型化されていない定型化以前と分類される時代でしてブルースというのは今では12小節というのが当たり前になってブルースといえば12小節のものを指すまあ 8小節ブルースとかもありますけど、基本12で、12小節の中でも大体こう、ブルースセッションなんかに使われるのは、こう、ほとんどスリコードの2パターンしかありません。あの、2小節目に上がるタイプか上がらないタイプかっていう、ざっくりしてますけど、まあ、 それ以外でもいくらでもあのスリーコード以外でもありましてあの4度上がった後ディミニッシュを織り交ぜたり循環コードを使ってもっとコードを細かくしていくなどありますけど基本的には 今でブルースって言ったら12小節ただその定型化以前のブルースというのは十二小大体12小節一パターンっていうのはあるんですけどそういう感覚はただそこれが厳密ではなくてですねあの歌い手や演奏者の 気ままに一小節長くしたり短くしたり2泊長かったり1泊短かったりっていうの好きなところでそういうふうにするのが当たり前だったんですね実際ロバートの残した曲の中でもそういう部分が見られます。 非常に 自, 然に自然なので気が付かないぐらいの感じなんですけどねそういう演奏者の間合いであのやるんですけど当時あの歌だけを独唱しているタイプのブルースマンって存在してて そ, のそういう気ままなうう歌に違和感なく洗練されたギターを合わせることができた人ですロニー・ジョンソンっていうのはそういう特殊能力を持っていましたね黒人自体あの人に人やリズムに合わせたりアドリブとかへの対応 力は非常に高いと思いますけどまあ中でもロニー・ジョンソンはそういう無茶なものに丁寧にうまく合わせるギターを弾くのがうまい人でしたでそのロニー・ジョンソンタイプの曲ですけど 平唄のところはこういう感じの割と低音なんか伸ばしたりしてゆったりしてるところがありますねそれで印象的な加工フレーズが伴って。 歌の隙間にうまくはめ込んでいって少し長かったり少し短かったりするのを う, うまく間合いを測っていましたけどまあこれがロニー・ジョンソンタイプの基本的な大雑把な雰囲気なんですけどこれがですね ロバート・ジョンソン版のロニー・ジョンソンスタイルの曲っていうのは言うほど似てない感じがあると思うんですよね私はまあそんなに伸ばしたりしないっていう部分は デルタブルースっていうのはもともとこうガッガガッガっていう割とこう消えるリズムでやられることが多い地域なのでそういうデルタブルース版の解釈っていうふうにも考えられますけどまあとにかくさっきみたいにロバートがもともと昔から憧れて 来た一番の憧れの人の曲を満を持して自分のレコーディングの機会が恵まれてそのタイプの曲を披露するっていう流れを考え る, 考えるとあまりにも淡泊で肩の力の抜けたよう抜けたシンプルな2曲。 とと言えると思うんですよねなんでこうこういうふうに弾いたかという一つ謎があると思うんですけど私はまあそれはロバートのプライドというか意地みたいなものを感じるんですけど。 お前なんか小指一本でぶっ倒せるぞみたいなそういう感じのそれはですねあの私はこの2曲は全部逆手でやっているんだろうというふうに考えてるんですよ。そそこここにそれらししき箇所も見えますし それで逆手でやってるす要するにもう習得特に習得済みでだけどあえてこう力を半減させてでやりますよみたいなそういうことですねその小指が生<笑>っているのそういう意味ですまあ逆手 でやっていると判断した一番の根拠はですねこの「ターニング」と仮に呼ばせてもらいますけどっていう部分なんですけどこれはあの12小節の「 終わりの二小節を使ってこうこういうのと同じですね。で終わった後こう五度に一旦行ってそれで次のコーラスにスムーズに移行するためのブルースの仕組みですね。その最後の二小節の部分を ターニングと言わせてもらいますけどこれがオバートはこれをこの曲では 6, 6度セブンス半音下げて5度セブンスというふうにシステマチックに下げてますね。あのもう1曲 えー、っと何でしたっけモルテッドミルクかモルテッドミルクの方はわずか1音の違いですけど半音の違いですけどデミニッシュデミニッシュセブンス。 というふうふに展開してます。このセブンスの「で降りるのも」「デミニッシュ」で降りるのもどっちも非常に捨てがたい美しい響きを持ってい る, いるんですけどこれはどっちも捨てられなくてですね ロバートは一曲に混在させることをせずにそれぞれの曲に分けたと振り分けただからロニー・ジョンソンスタイルの曲が2曲として残っているんじゃないかと考えてます当のロニー・ジョンソンはこっちのディミニッシュを使う 方が多かったと思います。多かったていうかセブンスで降りる方法が残ってるかどうかちょっと私未確認なんですけど、うん、まあこのターニングがですねこれをなぜあの逆手の根拠にしているかというとこれが割とビビって聞こえるんですよ。ビビるっていうのはあのはあですね ギターの弦をしっかり押さえてない時に鳴らない弦が発生してこんな感じの鳴りのことを言うんですけどこれが割とこのどっちの曲の ターニングポイントでも聴かれるんですよね。これはロバートほどの腕の立つ人間がそんなビビるなんて他の曲でもあんまりないですし実際このこれを押さえるのって非常に簡単なんですよ。これをビビらせる方が難しいっていうぐらいなんですけど。 これを逆手でやろうとするとこの小指に負担がかかってですねいい感じにビビるんですよビビりやすいんですよねこれ なぜこのように演奏をしたかというのをさらに考えていくとロバートはあのこういう身体的な状態で起こる現象を美 し, く美しいものとして捉えてですねこれを意識的にここに。 当ててたというふうに私は解釈していますまああのギタープレーヤーというのは世界中に名手がいっぱいいて早弾きがすごい人とかコードを抑えるのがうまい人とかいますけどロバートみたいに小指のここの部分 この部分に 異, 様異常に筋肉がついているああいう筋肉のつき方をしているギタリストというのを見たことがないんですよよくあのロバートの写真って言ったらこの指の長さがすごく取りざたされますけどまあ確かに指もすごく長いんですけど それよりも、こ、この筋肉のつき方の異常さが、私は気になりますね。まあ、あの押さえ方で、割と長く見えるっていうのもありますし、で、それは、こういうこっちの逆手の押さえ方を、よっぽど練習したじゃないかという、そういう後の、 痕跡だと思うんですよねそうじゃないとああいう筋肉がつかないというふうに考えてますただ逆に言うとそんなに状態になるほどまで引き込んでいる人間がビビらすかって言ったら<笑>そんなビビらせないことももちろんできるでしょうけど さっき言ったようにそういうこのやり方によって起こる現象を面白いものとして捉えたんだと私は考えていますまあそもそもロバート・ジョンソンが逆手を使っていたかどうかっていうのは全く そんんな話聞きませんけどね世界中で私だけですこんなこと言ってるただブルースというのはこういう外で惹かれて大道芸の一つみたいにやられしたものなんでこう効果とかを狙ってではなく見せ物としても結構逆手で使える部分を そういういアクロバティック的に見せたりするっていうことは昔からやらやれてたと思いますよね実際戦前ロバート以外の戦前ブルースマンの曲の中でも逆手を弾いてるらしき部分っていうのを私いくつか発見してますので<笑>そういう伝統があった。 ととといいうこはは考えられなくはなく思ってます実際割とよく行われてたとしたら人の記憶にもそんなに上らなかったでしょうしねまあそれにロバートは徹底した秘密主義だったと言われてましてあの 義理の息子でノチームシカゴブルースで活躍したロバート・ロックウッドなんかは演奏するところを全く見せてもらえなくてあの一度見せてくれと頼んだら一回だけだと生涯その一回だけだと 1回だけというか1曲だけしか見せてくれなかったと言いますね演奏しているところあの演奏のびに同行した一緒に演奏し一緒に演奏したわけじゃないですけどいろいろ現地に行って別れて演奏したりしたジョニー・シャインズなんかも。 そういう旅の時は一切見せてくれなかったと言いますねあの私もこの放浪している時に音楽やってる人とかに出会ったりしてなんかそういうシーンが何度かありましたけどああやって地べたいに座り込んでギター持って 酒を持ってですね出会ったもの同士どうやって弾いてるんだとかちょっと弾いてみ見てくれとか一緒に弾こうとかってならないわけがなくってですね そ, のそんな状況も起こるだろうにどうやってそれを一切弾 見せなかかったのどういう、どういう状況なのどういう雰囲気だったのかなとか、そのパーティーは。不思議なところはありますけどね。まあ、ジョニー・シャインズは、ロバートが演奏したところを全く見たことがないっていうわけじゃなくて、そもそも彼がブルースを続けていこうと。 決意したのは、ある日のそういう酒場で演奏するロバートが、すごくスローで、カモン・イン・マイ・キッチンを演奏した。その時に、すごく周りが静かですすりなく、女の人の声が聞こえてきたと。それ そういう状況を見て、ブルースを続けていきたいなと思ったなんていう話をインタビュー、なんかのインタビュー読んだことありますけど、まあそれは暗がりなのか、どういう状況なのかわからないですけどね。まあ、あの、ロバートは、 政治上でも用心深くてあの演奏を研究している同業者というかブルースマンがらしき人間がを見つけたら演奏の途中でも平気で出て出ていって帰らなかったと言いますけどそれだから例えば。 そういう研究とか音楽のこととかあんまりよくわからないようなキャーキャー言う女性ファンの前ではこういう逆手の演奏をしてですねそういう人がいるかもしれない状況では順手でもう演奏できるようにしておいてですねそれで豊かなトーンを出すための工夫を 見せなかったというふうに考えられないこともないです<笑>あのまあ何の根拠もない想像ですけどねまあそういう線もあり得るということは頭の片隅に残しておいてもいいと思いますけどで私はこれをとりあえず逆れだと思っていると でイントロからそういうあの逆手を使って弾いてるだろうなと思われる音色が結構聞かえるんですよ。でこの曲を3番目に紹介したっていうのは前述の「f r o m イと。 あれと同じような構造がこの曲にも見られてですね、あの、手間をかけてないものからかけているものへ徐々に複雑にしていって、そういう テ, テクニカルに盛り上げていくという手法が、このドロップ D の2曲にも色濃く見られます。 まあ、あのただのダウンで次はつまみを入れて。って感じあとまあこの2本というものに変化していくとかあの。 こ っ, ちではすこっちでも音を鳴らしてあの雑味をつけてみたいな変化が聞かれますね。それと あの非常に変わった音遣いだなと 思, 思いますこの辺もこっちのロニー・ジョンソンを普通に4度上がったところなんかは。 ロバートの場合はかなり変わった押さえ方でこのどの音も残るようなにして不思議な変わ特殊な雰囲気を作ってますねこれなんかも逆手じゃないとちょっと押さえられないと思います。 にこの曲は。やられていると私は思ってます。まあ。今日はこの辺で。では。